はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、また コガに来ておりますというのもですね、最近大食いの方が結構来ている遊び場さんというお店がございまして、大体みんなハンバーグのチャレンジをやったりとか、メイン系のね、チャレンジを行ってるかと思うんですけれども、実はまだ大食い YouTuber さんが全然やってないやばいチャレンジメニューがございます。それがですね、ハーフワッフルチャレンジという 1.6kg のスイーツのチャレンジでございますね。このチャレンジをね、今のところ制限時間以内に食べましたという、クリアした方がね、 1人もいらっしゃらないというやばいチャレンジなんですけれども今回はですね何を土地くるってか分かりませんがえ僕はそのワッフルチャレンジをダブルで倍量でやらせていただきたいと思います重量はね 3.2kg 制限時間が50分で失敗の場合は5000円で成功の場合は無料というチャレンジメニューとなっておりますみんなね今重量器だけだといけんじゃないかと思うかと思いますがマジでやばいらしいあのの想像の 数倍やばいらしいので、全力でやっていこうと思います。ということで、えー、もうね、メニューは作っていただいておりますので、えー、商品がね、完成するまでもう少々待ちたいと思います。ああ、怖い、怖い。<笑>ああ、ドキドキしてきた。<笑>はい、ということでですね、ただいま到着いたしました。こちらね、画面越しでも十分でかいと思いますが、実物は多分 1.5 倍ぐらいでかいです。 で、えー、このワッフル自体がですね約2 9キロでソースが3 0 0ムございまして今回のチャレンジに関してはソースも完食でクリアということになりますただいまですねタイマーもしっかりとあこんな感じで50分に設定しておりますのでチャレンジを開始していきたいと思います、はい、じゃあ何か3秒前とかから掛け声いただいてもいいですか、はい、お願いしま す, いますはい3 2 1スじゃトいただきますいただきます いや、ちょっとどう食べていいか分かんないんだけど、とりあえずクリームを、これ、いかないことには、うん、めっちゃうまいなめっちゃうまいな<笑>めっちゃうまい、これ。クリームもね、柔らかすぎずに、ちょっと甘すぎずって感じで食べやすいんだけど、この量を食べたときにどうなるかなね。<笑>ちょっと。 うんうまっ、うん中からこれ見えるかなこれアイスですねめっちゃくちゃアイス入ってる<笑>で、今回のチャレンジに関しては、ね、あのホットの飲み物は禁止なので、えー、ちょっと体が冷める前に食べていこうと思いますうん うんせっかくなので画面が後ろ側にあるねこのワッフル使ってちょっとクリームとさですうまっ うん、まっめっちゃうまいですね今ねこんだけうまいんだけどこの後半中盤どう変化していくかだ ね, あのねちなみに僕近く過敏なんであのアイスがやばいアイスがやばい<笑> 歯がハハハハちなみに生クリームだけでこれどれぐらいあるんでしたっけ ?2 リット ル, ットル<笑>生クリームで2リットルです<笑>でもねこのチャレンジメニューやったら本当にねまあ一生とは言わないけど 年ここ先10年分ぐらいの生クリームを摂取すると思うわ<笑>、うん、この辺りで今1枚のワッフル食べ終わったんでちょっと反転しましょう分かりにくいと思いますんで結構いい感じなんじゃないこれ最初 ここううったからね、こう<笑>いやでもお腹いっぱいになってきたな<笑>確かにこれすごいわなるほど質量ない食べ物ってこんなになくなっていかないんだ<笑>マジで減ってかない 結構食ってるつもりなんですけどね全然ねあのあ傘が減ってかないですよ<笑><笑>ちょっとねこの辺りで味変をしていきますかえー、このメニューはね何種類かからソースを選べるんですけど 噛んだ<笑>何種類からね選べるんですけど、えー、今回はブルーベリーでチョコでいちごのね3種類を選ばせていただきましたとりあえずこのブルーベリーからいっちゃいましょうあ待ってこれこれソースももうどんどんかけないとこれ間に合わないですねこれ意外に量あるなこれソース。<笑> うんソースあるだけで全然違いますね<笑>やっぱあのクリームが自家クリームじゃないというかやっぱブルーベリークリームになるしやっぱ酸味もね少しあるんでこれめっちゃうまいなうわーワッフルと一緒に食え よ, よかったなこれおい<笑>しい なんだかんだ僕がやってきたチャレンジの人生の中で結構なんか違うベクトルで一番やばいかもしれないですねこれ<笑><笑>これやばでもこんだけねあの大食いの人もういろいろサインありますよ来てるけど そのチャレンジをその動画やってる人が誰もやってない意味か今分かって気がする<笑>マジでやばい<笑><笑>ちょっとソースかけていきますか あの甘酸っぱいであろういちごは最後の砦に取っておきたいので先にちょっとねチョコをかけていきたいと思います う, おうわいやうまいんだろうけどうま<笑>いんだろうけどうーんおお寒くなってきたいたす うん、確かにビター系のチョコでめちゃくちゃ合いますねうまっあーでもすごいすごいあの重たさがすごい<笑>あのこのチャレンジをやられる場合はあのフルーツ系のソースを僕は押したいと思います<笑> あのチャレンジ終わった時用にちょっといい感じにハンバーグ1個2個やってるってあ<笑>でもいいですか<笑><笑>あの遊び場さんはね看板にもあるようにお肉とスイーツのお店なのでちょっとあのこれがね終わった後お肉食べたいなって思います結構<笑><笑> こうソースかけたつ詰めだけどまたチョコもブルーベリーも半分ぐらい残ってるんですよね<笑>これは節約するわけじゃなかったじゃあこのあでねいちごいきますかだいぶこのいちごのね酸味で軽くなるとは思うんですよねうわ いちご最高にいいあいちご最高ですねこれ今のいちご120点<笑>うまええー、ここでギブアップでいや これは…無理ですね<笑>これは無理ですねあ、は一回測られます今 2.9 で1375だと…そしたら1500ちょぐらい残ってますねおうおうおおじゃ半分え…これでハーフとどうすか<笑>、はい、つまり僕が食ったのはハーフ 無理無理無理無理無理無理無理怖っ<笑>えこんなに食べてハーブしか食ってないの<笑>今世紀最大のヤバいチャレンジ見つけたかもしれません。あのね、今このチャレンジ、えー、失敗ということで、まあ、持ち帰りをしながら、あとはね、まあ、ちょっとお肉のメニュー紹介をして終わりたいと思います。 ちょっと今ですねチャレンジも一旦終えましたので改めてゆっくりねお店の説明したいなと思いますちょっとみんなにもねメニューを見てほしいんだわ一応こんな感じでまずはテイクアウトメニューですね本当にローストビーフからもカツカレーとかいろいろお肉を使った試、ね、食もありますし店内で言えばこのハンバーガーメニューもねめちゃくちゃ多いんですよでここから今ちょっとハンバーガーを1ついただくってことでご紹介できるのとえもちろんドリンク系ね パンケーキとかもあるし。で、今回ね、チャレンジメニューのソースは、こっから選ぶ感じですね。え、チョコ、キャラメル、ブルーベリー、特製いちご、マンゴー、黒蜜と、ちょっと日によってはないソースもあるんで、皆さんもご確認ください。いやということでですね、今、メニュー到着しましたよ。バーガー。え今回ね、いただくのが、ハイパージャンクバーガーということで、まだね、撮影時には販売をされてないんだけど、今後ね、新メニューで出る予定のものみたいでして、え僕が第1号だそうでございます。 一旦ねこちらもちょっとしょっぱいのい頂きたいと思いますポテトはあうまいしょっぱいうまい生まれてきて一番ポテトうまいと思ったっすねなるほどでこのハイパージャンクバーガーなんですけどローストビーフにパティが入っててチーズとうまそう そう顔がでかいんでねあのちょっと小さく見えるかもしれないんだけど十分よこれちょっといただきますいただきどうやって食ったらいいんだろうこれむずっ<笑>おおうまいみんなハーフチャレンジもいいけどバーガークう<笑>バーガーこうバーガーマジでうまいしょっぱいの最高にうまいな今 このパテがめっちゃうまいですね う, わーうま今日もしかして俺はこれを食べるためにここに来たのかもしれない<笑><笑>ちなみに今回ねあの3段ぐらいパティが入ってるメニューなんですけれどもちょっとねお肉ねパティが少なめの方もありますので皆さんもねあの頼む際には食べるのにちょうどいいね量を注文してみてくださいうんうまうま これ う, まうんこれで、ね、5分とかのチャレンジメニューでもまあまあいいレベルになりますよね<笑>それぐらい大きい。 うんまというんうん、ことでタイいですねこれから新メニューで販売されるであろうハイパージャンクバーガー完食させていただきましたごちそうさまでした ということで、本日はですね、遊び場さんで、チャレンジをして、ハンバーガーを食べました。<笑>そういう回でございます。まあ、もちろんね、ワッフルだったりとか、あとは通常販売しているパンケーキなんかもね、スイーツがございますので、絶対に美味しいんだろうなってもう、食べて分かりました。かつ、もちろんね、デザートにね、負けないぐらいやっぱ本格的に力を入ってるお肉料理もございますので、ぜひね、皆様は、チャレンジメニューではなくて、こちらをね、試してみてください。えー、ということで、本日もお茶ありがとうございました。その動画と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、えーまた 最近ではサブチャンネルも活動しておりまして概要欄から飛べますのでそちらからチェックしてみてくださいこの後僕は残った生クリームを詰めて帰ろうと思いますじゃね<笑>